1年生9名の合計22名で活動していますこれまで全市大会では個人団体ともに上位入賞の実績があります 明るく個性豊かでお互い注意し合うことができるチームです今年の中体連では当たり前のことを当たり前にする3年ぶりに県大会に行くことが目標です宇都宮中学校女子バレーボール部です3年生4名、2年生3名、1年生2名の合計9名で活動しています これまで軍師協会長期、バレーボール大会女子の部優勝軍師チャレンジリーグ優勝などの実績があります明るく元気なメンバーが揃い笑顔でプレーができるチームです レンの目標は笑顔と感謝を忘れずお互い支え合い一生懸命プレーしこのメンバーでできる最後の試合なのでみんなで楽しんでプレーすることです。